はいどうも、めちゃねるです。本日私はですね、こちら、ハイアットグループのホテルであります、富士スピードウェイホテルさんの方にね、お邪魔させていただいております。なのでね、まあ今日はちょっとハイアットさんの、まあ、新しいね、ホテルについてお話しできればなっていうふうに思っております。まあ今日ね、お話しさせていただくホテルにつきましてはこちらでございます。はい、ハイアットハウス東京渋谷さんの話でございます。まあ、東京にね、国内2軒目となる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 行ってみましょう。はいということでですねこちらが東急不動産さんそうなんです東急不動産さんとハイアットの方でね業務提携を締結いたしまして2024年の春にですね 開業予定という計画となっております。なので、こちら、東急不動産さんのね、プレスリリースでございますが、ちょっとね、もう10日ぐらい前となりますけど、2023年2月9日の方にプレスリリースがありまして、街の開業性を高める渋谷の新たな玄関口、渋谷駅桜口地区、市街地再開発事業の施設名称が渋谷桜ステージに決定ということで、まあ、この複合施設の中にですね、ハイアットハウス東京渋谷さんが、 開業されるというような状況でございます。まあ、ロゴはね、こんな感じで、渋谷桜ステージで外観のイメージとかね、ドーンとやっぱりものすごいね、ビルが建つような形にね、なんとかね、分かれてね、ビルが建ってるっていう感じでございます。もうね、本当に渋谷はね、ここにも書いてある通り100年に一度とも言われる再開発でね、かなり渋谷の街並みもね、様変わりしてきておりますので、久しくね、行ってない方、渋谷行かれるとね、ちょっとびっくりするんじゃないかなというふうに思います。はい。 これがね、先ほど申し上げた渋谷桜ステージの名称ロゴについてということで、これがね、ロゴとなっております。で、渋谷桜ステージ開業に伴い渋谷の街の回遊性が向上ということでですね、JR 渋谷駅の新改札口の渋谷サイドを結ぶ北自由通路であったりとか、国道2465を横断する渋谷駅西口歩道橋デッキ、そして周辺地区と連携した縦軸変動アーバンコア。なんかめちゃめちゃおしゃれですね。 都市計画道路っていうことでですね、オーダーのための歩行者デッキができるとか、まあそんなような再開発となってます。で、用途の構成としましてはですね、このように、まあやっぱりオフィスがね、一番大きいですね、オフィス用途があって、まあ商業施設があって、まあオフィス、そしてサービスアパートメントっていうことで、ここのエリアですね、この桜タワーの B 棟のこの階数のところに、ハイアットハウス。 東京渋谷さんが入ってくるという形です。この上にはですね、さらにね、あのタワーマンションの、まあ、住居地域もね、出てくるという形でございます。なので、あの、金沢とかね、同じような雰囲気になるのかなというイメージでございます。そして、渋谷桜ステージ施設詳細についてということで、まあ、オフィスがね、あったりとか、まあ、商業施設が入ったりとかですね。まあ、やっぱり渋谷の街ですから、最先端のトレンドやカルチャーをね、創出、情報発信を担う商業施設っていうのはね、出てくると思いますんで、 まあ若者向けだったりとか、ちょっとね、情報の先端を行く店舗等が入ってくるんじゃないかなというふうに思いますね。そして住宅が入ってきて、このサービスアパートメントさんの方に、この通りですね、ハイアットハウス東京渋谷さん入ってくるという状況です。中期滞在者や 外国人ビジネスパーソンなどの多様なニーズに合わせて仕事もプライベートもどちらの時間も充実させ、高い満足度で快適な滞在を提供しますということで、全ね、126室の客室にはキッチン、洗濯乾燥機を完備し、ロビーエリアのラウンジバーでは滞在者同士の交流や新たなコミュニケーションの場を創出します。利便性に優れる立地で訪れた人に渋谷で住むように滞在するという環境と体験を提供いたしますということで、まあ、 ハイアットハウスのね、コンセプト自体が、ハイアットに住むっていうね、コンセプトになってますんで、コンセプトとしてもね、結構合ってるんじゃないかなと思います。そしてその他ですね、子育て支援施設が入ったりとかですね。はい。まあ、なんでしょう。保育所とかそんな感じになるんでしょうかね。はい。あとはね、トップフロアに企業支援施設があったりとか、国際医療施設があったりとか。はい。まあ、かなりね、あのビルだけでですね、いろんなね、用途を 担うというまあ複合施設となっているんじゃないかなというふうに思います。ま竣、あ、工はね2023年の11月30日に一応建物自体はね竣工する予定というふうになっております。はい。でハイアットハウスさんですね。まあ、これがねハイアットのホームページでございますけど、まあね本当にハイアットに住むような、えー、ホテルのコンセプトという形でございまして家を我が家に変えるものは 美しくそして不完全な人ととかもしれません。ハイアットハウスなら我が家のようにおくつろぎいただけます。ということでですね。まあこんなような、はい、コンセプトで行っていると。暮らすようにご滞在ください。という2泊でも2ヶ月でもご自宅のような快適さでホテルの特典を好きなだけお楽しみください。ということですね。はい、ございます。いいですね。まあこれ、概要欄の方にね貼っておきますのでご興味ある方、ハイアットハウスさんの、ね、コンセプト等をご確認していただきたいなというふうに思います。 はい。また別のですね、プレスリリースでございますが、内容は一緒です。ハイアットハウス、えー、ブランドの東京発進出計画を発表ということで、これもね、2月9日の情報でございます。はい。まあ、ハイアットと東急不動産さんがね、えー、提携をしまして、ハイアットが運営していくという形でございます、まあ。ホテルマネジメント契約を締結したという形ですね。はい。で、このように。 お部屋のね、パースだったりとか、これ、しかもね、プールも入ってくるんです。すごいですね。渋谷の一等地にプールがあります。はい。渋谷駅の周辺地域で都市基盤設備を、渋谷駅の周辺地域で都市基盤整備を完成させる重大な大型再開発プロジェクトにおいて、東急不動産が主導する渋谷駅南西部の働く、遊ぶ、住むを。 兼ね備えた桜岡地区における唯一の中期滞在型施設として126室のハイアットハウス東京渋谷は誕生します。約32から85平方メートルの広々としたすべての部屋に充実したキッチンや洗濯乾燥機、豊富な収納完備、館内には屋上庭園に面したロビーラウンジバー、スタイリッシュな屋内プール、レストラン、フィットネスルーム、マルチファンクションルームなどを用意し、仕事も遊びも充実した日々を送る自分自身にフィットして、 我が家のように自然体で過ごせる居場所を渋谷のまさに中心でご提供しますと。はい。まあそんなコンセプトですね。はい。で、東急不動産さんの常務執行役員の方のコメントですね。東急不動産が参画する一大プロジェクトである渋谷駅周辺の再開発において、ハイアットハウスブランドを迎え入れることを大変喜ばしく思います。 オフィスが集まる働く街であり、最先端エンターテインメントを発信する、遊ぶという二面性を持つ渋谷にハイアットハウス東京渋谷を開業することで、中期滞在者や外国人ビジネスマンにも渋谷で暮らすという体験を提供いたします。利面性に優れる立地で仕事もプライベートも充実させる新しい生活を楽しんでいただくとともに、エリア全体が活性化することに期待しています。ということですね。そして、日本ハイアット株式会社代表取締役様のコメントですね。 渋谷駅の周辺地域で100年に一度の規模とも言われる巨大再開発プロジェクトにハイアットハウスが重要な施設の一つとして参加できることは私どもにとって大きな喜びです。この素晴らしい機会を与えてくださった東急不動産に心から感謝します。渋谷は世界中の人々に東京の顔として知られる街です。 自宅以外の場所で暮らすように滞在する我が家のような空間がハイアットハウスの特徴ですのでエキサイティングな渋谷の街を拠点にハイアットハウス東京渋谷のワンランク上の広々とした 居住空間で自宅のように満ち足りた生活を楽しんでいただけると嬉しく思いますということですね。まあ、このように概要がね、ありますね。ハイアットハウス東京渋谷ということで名称はね、決定しておりまして。はい。えー、所在地はこちらのですね、所在地となってまして、渋谷の桜ステージ、桜サイド、桜タワー D トのね、タワー内となっております、えー。入居フロアは1階から3階、そして6階から16階、126室となってます。 で、館内施設、ロビー、ラウンジバー、屋内プール、レストラン、フィットネスルーム、マルチファンクションルームが備えていると。で、開業はね、2024年の、まあ、春先ぐらい、まあ、今年度とか来年度早々ぐらいにね、開業するっていう感じになるんでしょうかね。はい。はい。いかがでしたでしょうかまあ、こんな感じでですね、まあ、だいぶね、発信させていただくのはちょっと遅くなってしまったんですけれども、まあ、東京にまた新たにですね、まあ、渋谷だとですね、直近だと私 IHG さんの ホテルインディゴ東京渋谷さんのね、ご紹介もさせていただいてますけど、まあまさにですね、同じような感じで渋谷にね、まあ複合施設の中に入って、まあホテルが加わってくるという形です。またこのハイアットハウス渋谷さんですね。またね、このハイアットハウスというブランドにつきましては日本でですね、 二つ目という形で、まあ私まだね、ちょっと金沢さんの方にお伺いすることできてないんですけれども、まあ非常にね、楽しみなホテルだなっていうふうに思います。まあライブ等でですね、私の視聴者さんとお話ねさせていただく限りだと結構いいお値段するんじゃないかな。まあちょっとね、どこの情報なのかちょっと私もね、あのソース自体はちょっと調べられてはいないんですけど、7万円ぐらいとかするんじゃないかという感じで伺ってます。7万円だとちょっと高いですよね。うーん。 はい。ホテルインディゴ、東京渋谷さんとかでどうだったかな ?4 万円前後ぐらいとかはい。今年のね、確か2023年12月1日から今予約がね、取れるような状況なので、まあ、イメージとしてはそういった価格帯のイメージなのかなとっていう感じはしますけどね。はい。まあ、いずれにしましてもですね、まあ正式なね、予約の開始であったりとか、 今、パースがね、まだまだ少ないので、こういった内装のね、パースだったりとか、もうちょっと増えてくればですね、あの、期待がね、もっと膨らみますし、ま全容は分かってくるのかなというふうに思います。はい。ということで、今日はですね、こちらのハイアットハウス東京渋谷さんのですね、まあ、情報を発信させていただいておりました。いかがでしたでしょうかまあ、皆さんのですね、ご感想だったりとか、まあ、予想なんかも含めてですね、ぜひコメントにね、